コスモスの花言葉って、謙虚らしいですよ。謙虚してくれ。なるほど、ドラッグストアというわけか。初見の人が通報したら逮捕されそう。む、この今夜はい根拠はい、今夜繋がりで、魚雷撃ちました。はまさかとは思ったんだが。日本の魚雷は鉱石が見えないって言うけど、回転とのハイブリッド種ですか。 ミサイルの次は魚雷というか、回転の時代か。時速30キロ以上出さないのか、踏み間違えて暴走するかの違い。低画質動画をさらに拡大するせいで、自転車が信号を無視して、惹かれかけたという状況が伝わらん。えは停止線を、双方に一時停止があると、誤解した説。運転中の優先関係って、知識としてはあるもの、実体としてはないもの、そういう認識で乗るんですよ。皆さんの会社の、 求人ページ欄みたいですねポスターの高青年現場で誰だこいつってなりがち企業のホームページにちらっとリンクある求人ページを開いた時の裏サイトにアクセスしてる感はい来た今ちょうどミラ イ, イスの人のミラーの四角からすり寄ったなこういう時クラクション鳴らす人ほぼ全ての場合においてその人の運転に主な原因がある 見ろ、ああいう運転こそが、手前関とウーバーの経過持配達で、年収1000万円を実現する方法だ。黄色ナンバーだったし、そういう手法がある程度の話でしかないですが。うー。つられてんじゃねえよ、こういう運転するたびに、エンジンが切ったり再始動したりするんだろ そりゃアイドリングストップもなくなるわスーパーの駐車場とか一時停止とか燃料と電気を吐き捨ててるだけですからねストップアイドリングストップストップボタンストップアイドリングストップ定期へ そしてここで繰り出すは伝統技、高知白バイ事件式停車だ。闇夜の中で、対向車のヘッドライトにかき消されるから、気づかずに突っ込むリスクもある。なぜそこで U ターンしたし、カーブ明けの見えづらいところで対向車線を封鎖してるから、こっちの方が白バイ事件、っぽいぞ。1シリーズのクーペですよね。むっちゃ珍しいやん。無頭下の人が、もう無くなるレーンから、強引に前に割り込もうとしてるやん。右矢印が見えないの 道路標識とか路面の表示というのはものすごく大事な情報源なんだぜ周りを見ない下手くそ系の動きを察知するためにも能動的にチェックする習慣をつけたいですなおいなんだあれすげえのいるぞコストコのバカでかいカートで他人と衝突するようなら基本的に運転に向かないなあ、低辺民とってさ慣れるんだぜこういうことって日常的にされるんですがどんどん受けるストレスは減っていきますなくなるとは言ってない田舎に暮らしてる人が 虫にはなれますっていうようなものどっちかっていうと除雪できない雪だろそしてここで絶望的なあるある港沿いの郵便局駐車場がクソ狭いことが多い危なこれほんと危ないですね普通に当たってたかもしれんトイレに入ったらトイレットペーパーの残量を必ず確認する感覚でバックギアに入れてから動き出すまでの間に一瞬だけ前方位確認を行う習慣こうやって事故が起きたらまた40キロ制限に落とされちゃうよどっちだろうが深夜帯は どうせみんな、75キロオーバーで流すから平気平気。ケイトラあるある、80キロ以下では超元気なのに、それ以上出すと一気に遠ざかっていく。どの車種だっけ、ロングホイールベース化したら、畑の中での取り回しが悪いって言って、敬遠されて売り上げ落ちたんだよな。直進安定性なんてなかったんや。ケイトラベースのキャンピングカー買った人、どんまい。マジで経験って加速しなさそうだけど、スーパーチャージャーでもついてるのか ?OEM 前のサンバーが、 こんなところで日の目を見るとは、アースマンコ、安いからって理由でよく考えずに落札してきたら、自然吸気の方だったわ。カーセンサー中古車探したい。グレードのことよく考えてないぶと反射線で失速委員会。アンドロイドタブレットカーナビ愛好公開。エアコン吹き出し口ファブリーズの中身切れたまま放置株式会社。モノタローオイルフィルターファンクラブ。これいつまでやるんだ。スタッドレスのタイヤ表面に。 いつ見ても小石みたいなの突き刺さってる組合走ってると車内のどこかがミシミシ言い出す現象被害者の会というわけで隣のレインの前方の状況まで視野に入れないとトラブルに合いますよという話でしたいつもいつもどういうわけなんだその説はどうもどの説定期き逆に聞きたいんだけど交通事故動画に脈絡ってあると思う冒頭数秒だけ事故映像を流してそれから10分くらい トラックのドラレコを垂れ流しながら語るなら、作れるだろう。後期高齢者の軽トラジ g ジの目測能力、ほんと絶望的ですよね。大砲で人を発射して、月に行こうとした人の軌道と、同じレベルで現実と理想がずれてる。ところでみんな、高校物理のことは覚えているかいもう日本の識字率も修学率も、 信じじられる数値じゃなないんだよな日本語が読めないけど識字できる側扱い自分の頭で考えない感情感情なのに大卒認定学校ホブットライト消し消し法令上ダメな転倒パターンだという理由で 過失割合に響いてそう。あんな目つぶしにしかならない迷惑フォグをどうやったら見落とせるんだ逆に眩しすぎて距離感がわからなくなったんでしょ爆光フォグと爆音マフラーは社会から消すべきところで今目の前にいたのにノーブレーキで突っ込んでたよな夜って本当に見えないから注意深く運転してる側からコメントするとああやって引くことは普通にあり得ることだぜこんなのどうしろろ中年 車間も反応時間も動力も全部問題なかったのに避けられんかったなこれ後ろの人もちゃんと反応していたんですよ強いて言うなら車の合間から数百メートル先の渋滞が見えた可能性ここで新型フェアレディ Z の自動ブレーキシステムの紹介動画を見ましょう2台先も常時監視し目視より早く急ブレーキに気づいて対応してくれるんですねなお Z が選ばれた理由はなぜか記憶にあったというだけだぜ ここでまた中断なのですが、b y d の a ッ t 3の安全性能のテスト動画です。さっき事故になったような事例を何件も避けていますね。今の強引すぎだろ。あ、カットされた。さすがに無理でしたか。車好きは名乗っているくせに、中国の世界戦略 e v について。 気にかける人は皆無な、歪な現状だぜ。そんな話をしたって感情派には理解されないので感動の動画を流しますねすげえこれ日本じゃねえかしかも大抵の発展途上国の事例より何周も転がっていて芸術点が高い己のれ Google マップ大型トラック専用の案内ができるそっち系のカーナビアプリの月数百円をケチったばかりんと思うでしょ そんな額も支給しない会社側にこそ問題あると思うんだけどはい目の前のトラック運転手が下手なせいだだと思ったあなた周りを見ましょううざ休憩も迂回も許さないようなスケジュールで安月給でこきつかったあげく事故ったらドライバーばっかり攻める事故ったドライバーを攻めてるのはこの動画もそうなんだが状況が違うんだななんだこれはたんまげったな方角も移動速度も意識の外から来てしまったから対応できなかったんですね 左のカローラが怪しいと思ったら、2台前が右に行き上がった。遠赤当たってね。これは中央分離帯突っ込むパターンや<音声>。これはサムネ回収できるわ。あんなに跳ねてもこのダメージ。これはカーセンサー最安値シリーズに、修復歴ありで並べられるわ。これが血の投稿主からの提言だが、乗る用の中古車はケチるな。 こういう歯医車が見た目だけ直されて、数だけ安い値段で売られてる。オーブン思っていたのさっきから忙しいな。だってゴールデンウィークスペシャルですから、とりあえずこうなったら、左から車が飛び出してくることを、警戒に警戒だぜ。フロントノーズが長い車はクソ。あれお前スープラ欲しがってたよな。どれだけ良い車だろうと、視認性がクソなのは事実でしかない。乗った瞬間に絶望する車ってあるよな。 スープラはマシだったが、R35 と G クラスはひどかった。そういえば CHR、年代的にはまだまだ現役で走れそうなのに、全然見なくなりましたよね。ベゼルの方も、どこ行ったんだろうな。インターネット自動車愛好会、スポーツカーじゃなくても普通のきずうわ惜しい。せっかくの横転が見えんかった。対向車を近く見積もらなきゃいけない場面で、遠くに見積もっていけると思って、なぜか突進するよね。 はなんだこいつダーウィン消門のアホだろ。何考えて生きてるんだろう。コークオンのアプリの自販機のサブスク入ってそう。解説すると、月3300円で、1本最大110円のドリンクが、最大31本まで飲めるサービスだぜ。110×31 って3300だし、1本110円までって書いてあるから安くも買えない感じだし、何これ。結構しっかり調べたけど、普通にスーパーで安く買えばええやんな。そして出た、低価格、コンパクト。 光合成が揃った車、低辺民度化しやすい現象。一回だけこういう運転するマーク X を追尾したことあるが、180キロで数キロだけす。飛ばしてから、パーキングエリアに飛び込んでいったぜ。東名高速の森山パーキング付近だったのですが、プリウスであの路面は、164キロが上限ですかねーなお98馬力のエンジンで、絶望的に加速しない模様。どうせ高齢者教習のビデオで、 注意力が下がっていますって言われてたのを見て、そんなの運転が下手な、どんくさい奴だけの話じゃって、思ってたタイプの人なんでしょ。自動運転犯罪犯罪。ただしハザードはしっかりタく。ノンターボの軽だからスピードでなくて安全、カッコ前も見ない乗り手だから、高々45キロで追突する。何度でも言うが、本当に注意して、最悪の想定を持って運転してほしいんだぜ。なんか私だけ。 絶対に事故を起こさないように見えるけど、その断言こそ事故原因ですからね。このタイミングの割り込み、名古屋っぽいと思われるだろうが違うな。名古屋人は、当たる前じゃ来ない。割り込んでブレーキを踏ませるというより、まともな人が安全のために開けてる車間を、ガンガンに犯して不快にさせながら飛ばしてる。これもあれだろ、ミラーに映る光の点の移動速度を、ちゃんと目測していないだろ。それか、右のレーンがもうすぐなくなるから、 その前に強引に抜こうとしたかそうやって割り込まれる原因になるから先の道路状況を隣のレーンまで含めて頭に入れることが大事になるんだおっとこういう動きをするということも記憶に刻んでおきましょうね投資詐欺の被害者の買い詐欺みたいなあれでしょ私も騙されたんですがみんなで裁判費用50万円ずつ出し合いませんかってやつ世の中について知れば知るほど不幸になっていく疲れからか 白塗りの公共装備に接触してしまうそういえば昔白塗りの低級車っていうやつがありましたね事故っても止まらないのは深夜の3時に時速20キロ台で走る外装ベーでっここな後期高齢者地味た狂気だカビ臭くなったエアコンファブリックシート丸3つのエアコン操作版カーナビレスコンビニには頭から突っ込んで施錠はせずに入るんだぜ動じないシエンタ追い越し車線封鎖カーは後ろを見ない弾力がないとつ止まらないのだ 直あるよな後ろの車が気が付いたらいなくなってたっていうの左折していっただけなんですけどねプリウス CDK 体能力で落ちるのに運転に対する自信は長生きブーストがかかるんだ長生きブーストミサイル次のショート動画決まりましたね仕事きついよ給料安いよ休みないよ何があったんや。スネー ク, ネークまず CQC の基本を思い出す なんだこのクソ編集動画内での登場人物がクソなら投稿主の人間性も編集のうざさもクソなのはいつものそこは追いかけるなよ熟練運転手ならではの当たりそうで当たらない前を感じましたね大型トラックの人がわざと対向車線にはみ出して早く行ってくれよってサイン送るようなもん これは草ふざけんな。5ナンバーアクロバティック定期、定期ということは、まだ似たような事例があるということか。人口1億人が響くまで移動する、後期高齢社会なんですよ。いくらでも空いてくるでしょ。いまだに地球からゴキブリが駆逐されないように、交通事故もなくすことはできないんだな。転ばぬ先の杖、最後の砦の自動ブレーキ、わしは健康だからいらん。<音> この倒壊しそうなほどのロール、どんな車種なんだよ。スポーツ系の車種の方が、実は安全だと言える理由ですな。倒れそうなくらいダバッとロールされると、体が持っていかれる恐怖で、的確に操作できなくなるんだよな。あからさまに事故が起こっているのに、画質のせいで映らないもどかしさ。お気に入りのエロ画像を見つけても、高画質版が見当たらないみたいな。ちょっと待って何この、イニシャル D のアニメの、CM 入る前みたいなの。徹夜中の疲れからか。 にもちろん追突される6気筒エンジンさんよ、うなるのワンテンポ遅いよ、黄色信号にあのスピードでダンプ、これは止まらないぞ。もし赤信号、直進左折矢印を見る機会があったら、こうやって事故って、人が死んだんだなと感じ取ってください。他人を猿だと思わず、目の前の信号機の右矢印しか見ないから、対向車の動向に気づかず、前進する。 こういうことがあるから、レインチェンジするときは、その向こうのレインまで、意識に入れるんですよ。電車を乗り継いでどこか行くときは、乗り逃しても問題ないように、時刻表の前後を見ておくんだぜ。子供が学校に行くときは、絶対に忘れ物がないように、カバンの中を何度もひっくり返して確認します。脅迫性障害スレスレだな。ちょっとどん臭かったり忘れっぽかったりしていたのが、 発達障害認定される時代になりました全員が発給で過労死ライン労働しなきゃ回らない日本社会の方がよっぽど障害でい小中学校の教師が大人だから大人なんですと偉い認定している大人はみんながこの程度の認知力と意識で雑に社会を回しているんですねまたそれかよ、ま 年金受給世代が現役世代を殺しながら今日も社会は回る従業員に手取り20万円も渡せない会社が全部潰れてみんな困ればよい右折する時に対抗者の動向をかなりしっかり警戒する癖をつけないとああなるわけだなまあでも通勤中に横転するくらい事故れば病院で仕事休んで寝れるからみんなが軽肺とワゴンを選ぶのは事故った時に横転しやすくて 視覚的に大事故感が出やすいからなんだななお真のブラック企業は勝手に欠勤扱いにして給与転引きと商与潰しの理由にする一周回ってそんな会社に労働力を提供する行為も悪だろ運転手は荷物に挟まれて潰され荷台の荷物は割と平気なこの現状こそが今の社会なのさより良い駒になるための教育はするけど将棋をする側と ルールを作る側の存在には、ほとんど触れさせない巧みな教育制度。勉強しなさいって子供に言う親に限って、真に知るべきことを知らない定いき。無知の無知定期。き。はい、対抗者を真横に隠してからの。正面の信号機が赤だったから、撮影者側が信号無視で銃悪い。保険会社に就職すると、そういう論理を被害者遺族の前で、述べる仕事をすることになります。頭がおかしいが、無効だって払う賠償金を抑えないと、 ノルマ未つでパワハラされるんだぜ。タイヤが自然にパンクするよう工作する、ビッグモーターの社員の気持ちになるですよ。出た、客から詐欺ってもけた人が、昇進した組織。ビッグモーター前に自販機を設置して、モネなばかり並べておけば、毎日数本は確定で売れる。これ副用テクニックな。大学用の前に、20円くらい割安で置くのもおすすめだ。自販機っていいですよね。売り値を下げても、客層が下がるとかあまりないから、コインパーキングだって。 1時間10円安くするだけで、真っ先に満車になるからな。東京の方行くと、商売する気あるのっていうくらい料金がクソ高くて、案の定、誰一人として利用してないコインパーキングがあるんですよね。ちなみにこの車はベンツの G クラスだろうが、東京のコインパーキング、どこ行っても G クラスが止まってる印象だぜ。日々の運転をアトラクションにしたい方と、高いところから見下したい方と見晴らしたい方におすすめ。見下すと見晴らすのさよ。はい 目の前しか見えなくてインカットを折して対向車に気づかず当て逃げする役中目の前の車が左折でコンビニ入るとき対向車線にはみ出しまくって追い越していきそうねえねえワイパー動きまくってるのにちっとも水滴がなくならないんだけどどうなってるのガラスの内側に切れ始めてる撥水コーティングみたいに水がつくことなんて見たことないぞもしかして氷が張り付いてるクソだるいやつやんけなんでそんな雪国なんか住むんだろう なんで稼げるわけでもないのに、家賃が高い都市部に固執してるんだろう。戦争反対とか世界平和とか祈るくせに、明言したら争いになりそうな発言を、とどめておくことは知らない。戦争は俺たちが起こす。とりあえず EV を話題に上げとけばいい。否定派の論理は理解ができないし、推進派の意見は、宗教じみた感情フィルターがかかってる。あれだろ。 バッテリーに必須なリチウムの値段が下がったから、もっと安価に EV が作れるようになるというのを、EV の材料には価値がなくなった。ガソリン車が正しかったんだっていう方向に持っていったサムネで、つって稼ぐんだ。ちょっと待ってよ、軽く吸っただけなのにダメージでかすぎね。セーフティーパックのオプション代を、ケチった結果事故ったし、長距離運転も楽ができない。3000円になると思ったら合流で、長すぎるトラッキンに対応できない。 これ道路管理がひどいだろ。右矢印くらい書いとけよ。こういうレインの矢印は、税金を落書きで無駄にしているだけと思っている反対派。完全敗北。ノートの車体サイズなら、矢ツ峠のエミ D バトルみたいに、並走だってできたろうに。俺のスペースはきっちりもらうぜ。ついてこれかよ。左ミラーをやっちまった。これは長引かせるわけにはいかないぜ。左後ろが見えなくても言い訳はしないぜ。気合で限界を上げりゃ い, い。宮崎文夫さんの男ですか 自分で働いて買った車なんて偉いじゃないですか仕事で使う軽トラ説。言うて中小企業で社員を手取り20万円前後でこき使ってるタイプの社長なら自分だけ年収3000万円くらいもらっててもおかしくないですよ月に300万円あると思うだろ税金で引かれて150ちょいしか入ってこないぜ日本に住んでる限り 金持ちにはなれないですね。資産が10億円くらいあって、配当収入に 20% くらいしか税金がかからない人たちは無視して、今日もオリンピック選手と VTuber に誹謗中傷頑張るぞ。虐げられる立場の人って、上にやり返すんじゃなくて、さらに下の人をいじめがちなんですよね。そもそも上の立場の存在すら知らない定期<ス>ここ21号線バイパスでしょ 100キロ出せないなら右車線入っちゃダメだよ。この世に生きてちゃいけないみたいに煽り散らされるからな。ゆったり追い越すなら、一通り過ぎ去るのを左レーンで待ってから、誰もいないタイミングで行くのが鉄則。そしてこの天候でこの無稼率よ、土曜日の午前10時かな。うっかり右に寄ったら、車線の中にいても、それだけで事故に巻き込まれるじゃないですか。後方確認って欠かせないんですよしね。残念無念。 ビッグモーターに預けたわけでもないのに燃え上がってしまったか TKO 木の下が来るわけではないのに心穏やかに勤務できない飲食店接客バイトかなデスクの真横にスマホを置くせいで集中力が出ない無駄な勉強時間を過ごす学生タイプスマホを使わない時のスマホの扱い方で現代人の年収は決まるまあ、たバイクが見落とされてるワインディングは昼だろうが全少とンで走ってる私から言わせてもらうと 車でも見落とされるつまり対向車側の運転手の脳の認知力の問題なんだな私は純正マフラーの静かさのせいで危ない思いをしたことはないので見落とされ対策というのは爆音マフラーの正当化にならない駐車がうまくできない時あるあるそもそも駐車場選びや 止める駐車マス選択が理想的ではない。なんで全長4メートルないような車種で、こんなことになるのか。何より駐車場が狭すぎる。なんでこんなに空いてるのに、わざわざ誰かの隣に止めるのそれリスクでしかないよね。うまい手以前に、取らなくてよいリスクを取り続けるのやめろ。走り出し直後のタイミングで、エアコン類の操作する習慣もそうですよ。締め切りの直前になってから、行動し始める習慣もそうだな。なんだっけ 受験の出願をギリギリで始めようとしたら必要書類の発行窓口が15時で対応終了してたり手付金の振り込みが17時までしか受け付けてもらえなかったりしてそのまま出願し逃した話あるよねどうせにちゃん系の YouTube チャンネル卒論締め切り1週間前だけど何もしてなかったり卒論締め切り25分だけ遅れて窓口で猛抗議の後に教授の実家行ったり提出済み卒論に紛れ込まそうとして研究室に深夜に押し入って セコムが作動した事例とかあるよなあとレイン封鎖で思い出したけど回転寿司で熱々の茶碗蒸しを取り出そうとした瞬間に隣の弟が新幹線返却ボタンを押してそのせいで茶碗蒸しが倒れて新幹線に引かれてやけどしたっていうのもある新幹線返却ボタンに引かれてやけどそして転覆してるのは草を生やしていいんでしょうかなに字になって拷問家でアスタリスクを見られるようなものだ路面がブラックアイスバーンになってるから 下ネタも滑ってそうで怖いコメント欄にいつも滑ってるから大丈夫やでカッコ見た人が腹立ちそうな絵文字を添えてそんなこと言う割には23分も見てるんですね TikTok やショートフィードで興味ない動画が流れてきても一瞬でスワイプするのになんだこいつヤ0マンャリにかくはこれはパッと見ヤンキーっぽく見えるけどすり抜けもしない善良少年たちもドン引きですわなおこの後追いかけていったこの車のオーナー側が 怒られてる動画が流れたぜ。負けてんじゃねえかよ。やっぱマフラー音がうるさいだけじゃ、底辺経験が長い人に、物理じゃ勝てないんだな。趣味で乗ってる自転車を武器にするとは思えないので、スクーターすら買えないそうだと仮定すると、子供の飛び出しが、 大したことないように思えてくるな。令和になって、日本も暴力の時代になってきたんですよ。ヤクザに所属してない、仁義なき暴力団員定期。話が通じないという点で、指定暴力団員よりよっぽど凶悪でしょ。そしてこれ、ショート動画に適当に出したら、なんかむっちゃ再生されてる動画なんだけど、草刈り機から射出された石が、割ったんですよね。スローで見ても、飛んでくる石は確認できなかったがな。ここでおばあちゃん。 対向車線側の状況も視野に入れておくことの大切さを自分を犠牲にしておく引いたら前科者にされるんだぞ犠牲になってるのは運転者側だろ10代の若造に自転車でどつかれたという理由で数千万円請求して人生を終わらせてそうそこでノールックで車道に出るって すごい神経だな。年功序列で昇給しつつ、ボーナスも払われないと返済できないような、住宅ローンの組み方しそう。携帯代と水道料金は、渋滞する時間帯のバス間隔で、遅れながら払っていくんだぜ。酒に酔った飲み会帰りは、渋滞で進まないのに上がるタクシーのメーターに。 怒なりながら蹴りを入れるんだぜ。最近はヤクザより一般人の方が、よっぽど悪いことしてそう。脳機能が落ちた老人の運転と、ヤクザ映画のこっそり撮影は、もはや区別がつかない。ところでさ、今フェンダーミラーついてるだろ実はこの車種、86なんだぜ。は この後で車内視点も流れるんだが、後期型86ってスタビが強すぎて、ゼロロールで曲がり出すんだよな。それか、ハンドルの切り方が適当なのか、ここでスパッと戻らないのはどういうことなんだ。普段のドライビングで追い込んでないから、急ハンドルを切らされた時に、乗り物の動きに体がついていけないんだよ。あ、こ引き込まれ 後期高齢者のケイトラジジーが、突然割り込んで右折してくるから、その回避のために、タイヤを使い切る練習をしとけ。4万キロに1回は来ますよ。なんだこれお互いアホすぎだろ、対向車来るって思わんのか失うものがない私でさえ、対向車も歩行者も気にして運転してるのに、他の人はどういうつもりなのでしょう行動では失うものがない人より、何も考えてない人の方が脅威なんだな。さっき4万キロくらいに1回、 高齢者から殺されるって言いましたが、タクシー運転手は、1日に300キロくらい走るんですね。10日で3000キロ、100日で3万キロ。3ヶ月くらいに1回は、ガチで事故りかけるわけか。サーキットは走ってない感じの車のタイヤが、サーキット攻めた時みたいにすり減ってたら、まあそういうことなんでしょう。これ絶対倒れるわ。バイキング形式のレストランで、お皿に盛りすぎて、トレイにボトって落としてるタイプ。お腹が減ってる時にスーパーの惣菜を買い集めたら、 絶対買いすぎになる。で、全部食って太る。1日1400キロカロリー。これ以上食ったら食べすぎなんですよ。7 2 0 p これ以下だったら画質悪すぎるんだよ。まだね、大丈夫大丈夫ですか刻々と変化する路面の妙に対して、タイヤグリップ余力の天引き管理を怠ったな。なんかはエンディング走っててたまにあるよな。減速と旋回を、同時に行わないと。 何をどうやっても抜けられないコーナー。タイヤグリップをどう使うかほんと迷いますわ。MF ゴーストのこと考えちゃう。半袖すり抜けりブルくて駅。飛ばして惹かれる夏の風物詩。私が自分のバイクでマナー講座の動画でも作らなきゃダメですかワゴン R ル幅寄せ気味に抜かれてから3分くらいぐすきに巻き聞こえなかったんですけど。イヤホン視聴民、鼓膜破壊された説。 タイヤ負荷が小さい小型車でオーバースピードのアンダーとかマジで向いてないよランドクルーザーとか雪道で乗ったらひどいことになりそうだな雪道のコーナリングとブレーキはほぼ車重が全てなのに四駆だから強いって本気で思ってるタイプここで問題なのは落下物が何かではなくて夜間だと目の前にポンと物が落ちてても本当に直前まで 気づくことができないということなんです夜でも見えてるのは迷惑爆光フォグかジョージハイビームのやつだけだろオートハイビームとかいう対向車は目つぶしして視界が欲しい場面では暗くなるアホライト純正フォグ並みに役に立たない役に立ちそうだけど乗り手が役に立てない装備編左フェンダーのミラー当たるときは狭いところでミスるのではなく普通に行けるという場面で意識的には存在しないものにぶち当たるここで ボディカラーが黒い車は運転が荒いという私の経験則をさらに補足しようと思います。これはゴールデンウィーク動画にふさわしい。そういえば今回は中央道で横転するのはどのミニバンなんですかね統計的にそろそろ松田の MPV あたりが来そうではあるが。ああこの上り坂の遅い加速よ、非力な直4エンジンをベタ踏みして酷使してますわ。こういう動画が出回るたびに警察は無能っていう意見が強まるのに。 警察の人は何をしている何かしたくて警察官になっても、警察組織の仕組み的に何もできないから、その何もできなくなってる状態を、無能呼ばわりされてるのでは事故になってないから、あのセレナは逮捕できません。やり返さないでください。なんかひどい事故が起きたけど、実際に当たって、当て逃げとして窓口に行っても、警察の人はそう言うらしいですから。なるほど、当て逃げされたんですね。でも当たったのは気のせいかもしれないから。 車凹んでるけど逃げた方の勝ちですね。ちょっと待てー、素通りしていったけど、中央分離帯のこっち側は逆走だろ。それもさ、交差点中央の、誰も見てない守ってないひし形。あれを見てないから間違えるんだ。中央に沿って曲がるのはバカらしいけど。 交差点中央がどの地点なのか、何も意識しないのは、実際のバカになる。なおかすれて見えなくなってたり、雨の日の夜は、あっても見えない模様。車間近すぎないここまで以上接近してるのに、なんでこっち側の動画が、世間に出回ってるのか。これ煽り運転を仕掛けたのはカメラカー側なのに、どうせ突然急ブレーキしてきたって言って、ネットにさらしたんでしょ。 この運転手の知能レベルなら、今クラクション鳴らしてたと思うぜ。勢いで物理法則を無視する系の、アクション映画みたいにダメダメ。ゆゆうたが語る建築業界は、このレベルのミンで構成すれば説明がつく。警察がこのドラレコ動画を見たとき、最初に車間を詰めまくった撮影者ではなく、ダンプの運転手の免許だけを取り上げなければ、今の日本の交通ミンは説明できない。免許の更新の際に、公衆と称して、諸悪の根源をのばなしにする発言で、 自分たちの無能さを世間に知らしめる人たちあのクソビデオ誰が作ってるんだと思って調べてみたらエキノコックスみたいな名前の映像会社が出てきましたね恥ずかしくないの私にとってのこのチャンネル並みに恥ずかしいことだと思うんだけどクソなのは脚本であって映像会社ではないか間違いなく脚本がクソ 何言ってるのかというとですね先に割り込まれたのに降りて講義に行ったら割り込まれた側だけ免停私が実際に免許更新の時にそういうクソビデオを見せつけられたんですまたこのパターンかよ対向車線にはみ出した際の対向車との衝突を未然に回避する機能ってまだ必須装備じゃないんですか円滑に走るために一瞬だけ白線を踏んだだけでも BB なったり勝手にハンドルを操作する機能ならユーザーは基本的にカットするそこでトヨタはカットできないように設定メニューをよくわからなくさせましたユーザーがカットしてもカットできない走行中に地図の縮尺を変えたくても変更ボタンが遠すぎて手が届かない不便にさせることによって制御する小学校の校長先生式のシステム設計になっているんだな内部の改善より目に見える素材とか UI を改善して 松田車みたいにした方が良いと思うんですけど。系施設の受付には見た目が良い人を置くくせに内装素材の見栄えがひどいのはなんだしかもしぼしぼで両面テープくっつかないし変に曲面になってて物置にも使えないしその点バイクは楽でいいぜパイプの継ぎはぎにエンジン乗っけてプラスチックカバーで加工だけだしな特にスクーターは乗り手のミンドが見ての通りなので安っぽいじゃなくて 実際安いですからね鈴木社の決めセリフ一昔前のワゴン r は覚醒剤の移動販売車として有名ですが最近の鈴木社は大変いい感じですなまた始まったぞ高速道路の追い越し車線バトル特に新東名の愛知静岡間の2車線しかないところあの区間ごみまあどうせ3車線あっても全部埋まって進まなくなるんだが深夜2時に隙間を割り込みまくってたノートが15分後に5台先にいる それくらいクソなのが新透明。ここで私が以前紹介した電子サイドミラーの出番なんだな。どこをどう気をつけるのか分かってないと、あったところで見落とす。時速20キロも出ないようなママチャリで、ヘルメットつけて、 速度でないのが安全と言って、ゆったり走ってた数ツくのは正しかったんだ。合わせるような交通の流れがない限り、疲労の蓄積が気にならない限り、ゆっくり行くのが完全なる正解なんだな。だからって深夜帯に30キロで封鎖しないでくれ、事故らなくても私が死ぬ。ここ3日くらい、この動画作りを進めては、ぶっ倒れて気絶するのを繰り返しているので、そうでなくても投稿主は死ぬ。動画を出していない日でも、動画自体は作っていたり、 普通に他事もあるから私は年間休日0日休みは死んでから取れ年金明けの疲れからか不幸にも黒塗りの大衆車に追突してしまうイメージが脳裏をよぎって瓶に入れてサイドを引いたなんかこの状況し感あるんだけど何言ってるんですか渋滞してるレーンの横は徐行でしょそれをやってる車に車間距離を詰めるような運転してるから報いを受けたんですよ4万キロか1年 先に過ぎたあたりで一回、ああやって高齢者が殺しに来る。これは覚えておこうな。言うてみんなが長距離走るわけじゃないし、家から半径5キロ圏内の交差点で、信号無視に突っ込まれる映像。おきろんぱってこういうことを言うんだな。それよりブラジルの選手6メートルとか飛びすぎやろ。ラビレに5メートル98で勝てないとか悲劇すぎる。棒高飛びほんまむずいよな。中学の時にちょろっとやらされたけど、6メートルくらいしか飛べんかった思いで。 ちなみにこれ、対策があって、家から5キロ圏内で事故が多発するなら、6キロ以上遠くに引っ越したらいいんですよ。お前はじゃねえの引っ越しセンターの営業職と、事故物件鑑定士は兼用ができそうですね。事故物件鑑定士とかいう、ありそうで多分内ない用。事故物件ロンダリング業者が、副業として YouTube チャンネルを立ち上げて、事故物件の紹介をする時代。なーに、トラック運転手の方が、全国で撮ってきたドラレコ動画を、 自分のチャンネルで晒すようなものだ。一周回って、名古屋だけが運転荒いとか、これっぽっちもないんだなって気づくよね。はっきり言うけど、名古屋があってはめいてる人の8割は無免許かバカだぜ。なんて言ってますが、この動画の撮影置も名古屋です。国道23号、豊秋インターのところ、ミラーの四角から入っちゃったら、気づいてもらえなくね。下ろそうとしてて草さ、実際おとなしく降りて、別ルートからやり直した方がいい。目の前で2台上げられて、 ドシャダバーって捨てられるよトラック運転手の求人を見ていると全不問のやつも多いようだが面取りになったら仕事もできんぞこれが質が悪すぎて判定できなかったんですが何が封鎖してるんですかなんとなく見ない方が良いものだったそして合間を縫うように飛ばしていくアホあるある人間の意識の合間に自分から飛び込むからこうやって突然入られて勝手に切れるドラレコ仕込み水の十パーくらい カメラカー側の人間性が引き起こしてる。マリオカートの車みたいにしか思ってなくて、自分が間を抜けることしか頭にないから、入ってこられた時、対処できないしきれるんだよね。そしてネットに、自分の定置のさを晒し上げるわけだな。そして救急車のサイレンも聞き逃して急ブレーキしてからの、停止線の奥にすでにいることを悪用して、赤信号になった後に、再発進して突破しやがった。60キロ制限を80キロで走っても、 法定速度順守に比べて、1分で 0.3 キロしか差がつかない。対して時速60キロで走ると、1分あたり1キロを進むことができる。つまり3分間。80キロなら3分で4キロほど進むから、4キロにわたって、80キロで流せるなら、法定速度違反を続けても、元が取れるわけだな。都市部の信号機が、 何百メートルごとにあるか考えれば市街地で飛ばすのはこんな小学生レベルの計算もできない理論も考えられないアホということところでケンジ君日本の信号機の総数を求めてみてくれ本領開示外事やめてえっと日本の国土の7割は森 3割は平野で、その平野の中を郊外と都市部に分けて、郊外と都市部、それぞれ一定面積ごとに何個信号機があるか予想して、日本の国土面積と計算すればよい。はい、それ多分全然違う技子ググれば出てくるだろかす。コンサル会社の面接で聞かれる、定番質問なんですけど、定番の質問だが、投稿主がやったような手順を示せば、君はスマートだねって合格するらしいぞ。この動画の2社とも、スマートじゃないね。しかも入ろうとしてた建物、 コンビニですらない。一本道の国道、主要都市じゃなくても、夕方は詰まって動かない。なんだこいつ、どっちの信号も赤になってるタイミングを狙ったか会議が班長の死ごろさえをつかんだ時みたいな、絶妙な前をついて失敗してる。なんだこのアホ道が、双方とも車幅間隔も考えず、狭い道を飛ばして当たってやがる。どっちかというと、 対向車側にも十分なスペースがあるか、意識してるかどうかの問題でしょ。いつも道路幅の 60% 以上を占拠して、対向車に回避を任せていた者同士が、当たってるのマジで臭対向車に来ると迷惑な車選手権、主婦が運転してる、黒いちょっと前の方のアルファードも、多分ノミネートされる。ちょうど子供を乗せたまま、コンビニをショートカットして、左折してるのを見たことあるぜ。公立の小学校って、 そういう家庭の子供が集まってくるんですよね。子供の IQ と障害年収、平気で半分になると思います。そんなところに子供送っておきながら、金も払ってないくせに、学校の先生にクレームの電話入れるんだな。でも人間社会の底辺さがわかるので、人生経験として取り戻せる可能性はありますよ。そんな能力がある人材を効率に送り込んで潰すな。はい、ゴールデンウィーク特別動画、戻って参りました。みんなとりあえず追い越し車線入る。 ちょっと左が空いてもカくなに戻らない。3レーンあっても全部埋まる。こういう周りの人間全部ダメな時って、交通の流れにそういう空気感が出るからな。走行車線に対避しとけよな。どうせ数台抜かした先で動かなくなる。たった数秒の早く進んでる感のために、許容できるリスクではない。というか軽トラの追突、完全にノーダメージで草時速60キロしか出なくても、30秒で500メートル進むんですよね。つまり、アホが集まって、 早く進めとイラつきながら車間を詰めまくっている今にも追突しそうな追い越し車線でなんとか最初に抜いた車から 500m 前方まで進んでいけたとしてもサービスエリアで30秒休んでれば取り返されるというわけ血の果てまで追い越し車線が詰まってる中で 500m も先に行くのってほんと大変なのにな逆に深夜帯なら 135km で1時間みっちり流せれば 80km で走ってる車に対して 55km 控えめに見積もっても、30分近いマージンを作れる。ただどの道追い越し車線は詰まるから、160くらいで流していかないと、平均時速で130も出せないから、非現実的。でも走行車線を80で流してても、60キロ台で走るトラックに詰まって、どうせ70キロくらいしか出ない。そして追い越し車線に入ろうとするたび、右後ろの四角を見落とすリスクをうんだな。 人生は何事も、リソース配分が大事ということですね。夜の7時くらいなら、1時間くらい寝て休んでから、夜通しぶっ飛ばした方が、安全で早くて、疲れも蓄積しないということか。時速30キロでも安全に乗れない人は、今日も意味のないところで、時間を削ろうとする。どうしたよ。後ろの車の動きと心理まで、状況を見て考えておかないから、中途半端に隙を見せて飛び込まれるんよ。運転が気勢液も、 私メンタリストケンジになりますわ。本名開示外事パート2。本名知ったって何もできねえよ。渋滞中のレーンチェンジで、走りや気取ってるガキのようにな。<笑> ワンガンミッドナイトを読んだことはあるけど作者が伝えたかったことが何一つ伝わってないタイプこれがキッズ向け漫画の弊害だ高木高木その車のボディ合成は大半のユーザーが街乗りメインであることに対して硬すぎるんじゃないか街乗りはプリウスで年季チャレンジするのが最強だ悪魔のップリウスミサイル。 こんなテンションで40分も作ってるのか、頭おかしくなりそうだぜ。すでにおかしいのでセーフ。画質悪いけど渋滞回避マニュわないにアタック。これさ、当てられた側の車、車種なんだと思うアルファロメオ 4C、フェラーリ F12、フェラーリ599、全部それっぽいけど違う。爆速で追いかけていったが、300馬力以上は余裕でないと、あんな加速できないぞ。ちなみに後の方ではっきり映るのですが、初期型の GT-R でした。逃げようがなくてくさ なんで視界がゴミクソ悪い方の車が被害者側になるんですかねしかもボディがデブいからレーンの真ん中で止まられたら脇を抜けることもできない人もいないようなトンネル内だから追尾は危険だと判断させて相手の両心に選択を迫ることもできないちょっと相談なんだが自宅の床下をくり抜いて死体を埋め立てる場所を提供するビジネスの需要はあるかなんかもうむっちゃくっちゃで草さこのカオスの中で 動画を締めくくりましょうか。4日くらいかけて、死にそうになりながら作りました。楽しんでいただけれたなら幸いです。こう見えて視聴者さんの7割くらいが未登録のリピーターさんなので、ここまで見てくれたなら、登録してくれると嬉しいです。ちょっと待てや今のやつ、微妙に左折し逃しただけかよ。というわけで、あまたもの教訓をばらまいたので、視聴者さんは事故に合わないようにしてくださいね。あと、こういう状況で、追い越し車線には入らないでくださいね。 アクンアくん、おはよう始ぞで、事故った後もパニックって、急ブレーキとか急ハンドルやるから、二次災害が普通にある、もう42分になってしまったので、そろそろお別れといたしましょう。<音声>はい、富田健次がお送りいたしました。明治まで開示するのはさすがに適当に言ってるだろ<音声>。はいはい、ご視聴ありがとうございました。